どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の過去問について解説をしていきたいと思います。えー、過去問については下の概要欄からダウンロードすることができますので、ぜひぜひ、えー、ご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問い71番ですね。はい、航空咽頭薬及びうがい薬。 元素薬に、えー、含まれる成分に関する次の季節の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解です。はい、まず A ですけど、あ、これは正解ですよね。これはなんとなく大丈夫でしょうかね。グリチュルリティン酸ジカリウム。これはですね、抗炎症作用があるものでしたよね。そうですね。はい、それから B、喉の粘膜の刺激。 えー、粘膜を刺激から保護する成分として、セチルペリジニウムとありますけど、んー、違いますよね。これ、セチルペリジニウムは前にもちょっと書いてきました。はい、これ、殺菌消毒成分です。はい、なんとかニウムってついてるものは、殺菌消毒成分の特徴がありましたよね。はい、ということで、そんなところをちょっとね、えー、ヒントにしていただいて、おー、違うなと。じゃあ、あの、保護するのどんなのがある例えば、グリセリンとかそういったものが該当してきますので、グリセリンとかですね。はい、えー、該当してきますので、押さえておきましょう。はい、そして C は正解。そして D ですね。 D は、えー、航空咽頭薬に、えー、抗ヒスタミン成分が配合されている場合咽頭における局所的な作用を目的としているため内服薬の抗ヒスタミン成分と同様な副作用が現れることはないそんなことありません現れますのではいこのあたりが誤りとなりますねはいということで D 誤りということで答えは1番が正解でしたはいでは次いきましょう問い72番です強心薬に含まれる成分に関する次のキルの成分について正しい組み合わせはどれかうーん いー来たね。来ましたね。生薬のオンパレードですね。来ましたね。はい。えー、まずここでは動物性生薬がたくさん出てきております。なので、まずは動物性生薬がちゃんと皆さん抑えられているかどうか、えー、そのあたりね、しっかりと確認していきましょう。はい、えー。答えはですね、こちら。4番が正解ですね。4番が正解となります。まず A。U タータンは えー、ゆタたなんか可愛らしい名前ですよね。えー、ゆタたは牛かの牛の堪能中に生じた血石とありますけど、牛かの堪能中に生じた血石は違いますね。これ、ゴーですよね。はい、ちょっと前に書いてみました。ちなみに、ユータたンは熊かです。熊さんなんですよ。<笑>あ、ね、もうね、頭の中、ある、日ってね、出てきますよね。ごめんなさいね。はい、それで、えー、っと、ゆうたんは熊ですね。 あ、あと気をつけていただきたいのは、竜ンが熊かですよって出てくることもありますので、そんな問題引っかかんないようにしてくださいね。リュタンですね。竜ンではありませんからね。これ気をつけておきましょう。リュタンではありません。リュータンは熊かです。それから、語は牛化ですね。いいですね。そうなんですよ。はい、ということで、まずこの辺り。 大丈夫でしょうか。それから、B のセンソセンソは引き換えるかの毒性の分泌物を集めたもので、そして微量で強い強振作用を示しますよ。そうですよね。センソはカエルです。カエルですね。いいでしょうか。はい、それから、C の真珠です。シカ科の、真珠はシカ科の満州。真珠は女性の方は大丈夫ですよね。こう、 キラキラしてるやつありますよね。そうですよね。あれはアコヤガイの貝ですよね。そうですよね。なので、シカカの満州赤字化のオスのまだ格化していないとかっていうところは、これは6条になりますよね。6条がシカ科です。なので、えー、そういったところを十分に気をつけておきましょう。大丈夫でしょうか。はい。ということで、えー、C は誤り。そして D、竜の竜脳はこれは動物性小薬ではありません。 これは植物になりますので、えー、ただ、まあ、ここは着付けによる効果を期待して、これは正解となりますので、答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問73番です。ココレステロール改善薬及びその成分に関する次の季節のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。はい、A は正解、リノール酸大丈夫でしょうか。それからですね、B のパンテチンは、 腸管におけるコレステロールの吸収を抑える働きがあるとされているとあります。パンテチンはこれビタミン成分の一つです。はい。で、腸、え、管、ー、におけるコレステロールの吸収を抑える。それは、これですよ。ソイステロール。いいですかソイステロール。大豆油、不見化物ってやつです。はい。そちらは、特に押さえてほしいのは、腸管におけるコレステロールの吸収を抑えていきますよ。というところがポイントになります。なので、腸管からなのか。それから、 肝臓からの代謝を促すのか。そのあたりがキーポイントになるはずでしたので、そのあたり皆さん大丈夫でしたかねはい。ということで、ソイステロールは腸管におけるコレステロールの吸収を抑えていくというところでは、その記述、ソイステロールになります。ちなみにパンテチンに関しては、LDL、えー、低密度リポタンパク質の以下、えー、排出を促進したりとか、あとはリ ポ, リポタンパク、リポタンパクリパーゼの、えー、活性化をですね、高めたりとか、 あとは、えー、例えば HDL、えー、高密度リポタンバーケの酸性を、えー、高めてあげたいとか、そういう効果がありますので、パンテチ、もう一度復習しておきましょう。はい、それから D です。 C は正解で D ですね。D は誤りですね。高コレスロール改善薬はウエスト周囲圏を減少させるなどの送信効果を目的として、いやー、確かにそれだったら嬉しいけど、違いますよね。送信効果を目的としていく。要はダイエットの薬ではないんだよ。というところですね。押さえておきましょう。はい。ということで答えは2番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い74番です。はい。答えは5番が正解です。はい。A、B、C 正解ですね。それから D。 えっ、ー、と、こちら、貧血用薬に関する内容なんですけど、正しい組み合わどうどれかということで、服用の前後30分にアスコルビン酸を含む飲食物を摂取すると鉄の吸収が悪くなることということで、はい、アスコルビン酸じゃないですよね。アスコルビン酸というのは、これは、皆さんいけますビタミンなんですけど、ビタミンいくつですか そうですね<笑>。はい。いいですかはい。ビタミン C でしたよね。そうなんですよ。アスコルビン酸はビタミン C です。はい。なので、ビタミン C、鉄の吸収は良くなりますよ。そうなんですよ。だから、鉄の吸収が悪くなるわけではありません。ただ、こういった服用前後30分にというのは、えー、これは、タンニン酸になります。いいですか気をつけてください。アスコルビン酸、タンニン酸。 次の動画でも出てきますね。ニコチン3、なんとか3っていろんな出てきますので、このあたりがすごくややこしいので、しっかりと区別して考えておいてくださいね。はい。ということで、こちら D はですね、単に3であれば正解となりますので、押さえておきましょう。はい。では次行きましょう。今度は問い75番です。問い75番答えは3番が正解となります。はい。循環器用薬。 および、その成分に関する次の季節の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、まず A、効果。いいですか効果はですね、そうなんですよ。血行を良くしていくので、血の流れをですね、えー、こう、滞っている、うっ血っていうのはですね、えー、滞っている状態なので、その流れを良くしていくのが効果になります。はい、そして B ですね、ルチンです。ニコチン酸が有利し、そのニコチン酸の働きによって末梢の血 血液循環を改善していくニコチン酸またなんとか酸で出てきましたのでこのあたりもですねアスコルビン酸タンニン酸と他で引っ掛けてくる可能性もありますので十分に気をつけていただきたいんですけどはいじゃあそんなニコチン酸は違うんですよヘプロニカートとかイノシトールヘキサニコチネートと呼ばれる成分ですね これらが有利するとニコチン酸がですね、出てくるんですね。なので、ここの記述はルチンではないんですよ。ルチンというのはビタミン用物質の一種でありまして、えー、例えば高血圧などによるですね、毛細血管の補強をしたいとか強化をしたいとか、そういう効果を期待して使われておりますので、えー、ルチンは、は 違いますね。はい。ということで、ここ B は誤りです。はい。それから C、指で彼の、は心筋の酸素、利用効率を高めて、収縮力を抑える。ではないですね。収縮力を高めていきます。はい。ということで C は誤り。そして D、えー、七物効果等ですね、えー。こちらは7種類の、え生、ー、薬が配合されているものになりまして、15歳未満の症には避ける必要がある。はい。こちら正解となりますので、答えは3番が正解でした。はい。では次行きましょうか。はい。問い76番です。 婦人薬及びその成分に関する次の記述の制御について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。いいでしょうか。はい。A、B、正解ですね。それから C、利尿作用を期待してオーレンが配合されていますよ。違うんですよ。オーレンというのはこちらに書きました。胃腸関係。 胃腸関係の症状にですね、対する効果を期待して用いていきますので、違うんですね。えー、なので、利尿作用を目的としていくのは、例えば、木通とか、木通、あけびかなやつですね。えー、それから、仏量ですね。 えー、キノコの金閣を使うやつですよね。はい。そういったものがですね、利尿作用がありますので、このあたり、もう一度確認しておきましょう。はい。ということで、C は誤り、そして D は正解となりますので、答えは2番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問いなの17番です。アレルギー及びアレルギー予約に関する記述のうち、誤ってるものを選んでくださいね。誤ってるものはどれかということで、はい。こちら誤ってるのは3番が誤っております。 はい。1番、2番正解で、4番も正解で3番なんですけど、アレルギー症状を現れる前から予防的にアレルギー要薬を使用することは適当であるが適当ではありません。予防的には使わないであげてください。はい。ということで、3番は誤りですね。はい。では次行きましょう。問い78番です。内服アレルギー要薬及びその成分に関する次の述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。はい。まず、A ですね。 ヒスタミンの働きを抑える作用を、うん、ごめんなさい、抑える作用を示す成分として、ブロメラインが用いられますよとありますけど、いや違いますよね。ヒスタミンの働きを抑えるのは抗ヒスタミン成分ですよね。いいですよね。で、ブロメライン。ブロメラインは、これはタンパク分解酵素として、えー、抗炎症成分として使われているやつでしたね。はい、なのでこのあたり。 風邪薬のところでもブロメライン出てきますので、もう一度押さえてみていただきたいと思います。なので、ブロメラインは抗炎症成分になりますので違います。はい。では次、B は正解。それから C、えー、ベラドンナソウアルカロイドはですね、口、え、腔、ー、内の粘膜、えー、粘液分泌線からの粘液の分泌を抑えるとともに、口腔内の刺激を伝達する、交換神経の働き。違いますね。ベラドンナソウアルカロイドは、抗ヒスタミン成分です。 いいですか抗ヒスタミン成分ときたら、そうですよね。副交換神経を抑えるので、はい、ここ交換神経ではなく副交換神経になりますから、C は誤りとなりました。はい、そして D は正解となりますので、こちら答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い、79番です。次の表は、ある点尾薬に含まれる。 え、成分の一覧であるということで、はい、この問題、こういうの嫌ですよね。でも頑張りましょうね。頑張りましょう。はい、えー、この点眼薬に関する次の記述の成誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、まずは A です。えっ、ー、と、あ、その前にごめんなさいね。答えいきましょう。答えは4番が正解ですね。4番が正解です。はい、A、これ誤りなんですけど、クロモグリクサンナトリウムは交換神経系を刺激して、んクロモグリクサンナトリウムというのはそうですよね。抗アレルギー成分ですよね。そう。 なので、こちら、皆さん、C も誤りですよね。C のナファゾリンは、これアドレナリン作動成分ですよね。交換神経を刺激していきます。血管を収縮させます。そう。なので、これまた来ました。A と C は主語逆パターンですね。 そう。A と C は主語を逆にしていくと正解となります。なので、A の記述に関しては交換神経を刺激して、血管を収縮させて、そして充血とかを和らげていく。これはアドレナニン作動成分に関する内容なので、C のナファゾリンとかが該当してきますよね。そして C のナファゾリン塩酸塩は、肥満細胞からヒスタミンの有利を抑える。はい、このヒスタミン、 の有利を抑えていくのは、抗アレルギー成分になりますから、抗アレルギー成分ときたら、A のクロモグリク酸ナトリウムとなりますので、はい、こちらもう一度いくと、A と C は主語逆で、ね、あれば、正解となります。よかったでしょうか。はい、ということで、問い79は4番が正解でした。はい、そして最後ですね、問い80番です。一般用検査薬及び、えーと、検査値に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 うんどうでしょうかね。そうなんですよ。まず、A ですね。尿中のアレル、ああとタンパクチに異常を生じる要因のうち、尿路に異常が生じたことによるものとして、腎炎やネフローゼがありますよとありますけど、尿路に異常が生じるのは尿路感染症だったりとか、あとは膀胱炎とか、そういったものが、 該当してくるんですけど、腎炎やネフローゼ、ネフローゼというのは腎臓の病気になりまして、えー、小児ネフローゼというのがよく有名だったりするんですけど、えー、大人になってもですね、そういったネフローゼという腎臓の病気になりまして、えー、特, 徴して特徴としてはですね、タンパク尿とかが結構出ちゃったりするんですね、えー。尿中にタンパク質がいっぱい出ちゃったりするので、そういったものはこれ腎機能障害に該当してきますので、なので、えー、尿路に異常が生じるもの というところでは、尿路感染症だったりとか、膀胱炎とかそういったもの。そして、腎炎やネフローゼというのは、腎機能障害に該当してきますので、A は誤りとなります。はい。そして B は正解。そして C です。妊娠検査薬は、その結果をもって直ちに妊娠しているか否かを判定することができる。いや、そこで確定診断ではない。なので、しっかりと、えー、医療機関ですね。 産婦人科とかをですね、しっかりと受診していきましょう。なので C は誤り。そして D です。一般用検査薬の検体は、尿とか、糞便とか、類液とか、血液。いやー一般用検査薬は今のところですね、尿とかですよね。そうなんですよ。だから、まあ、ただ今後ですね、あの、唾液とかね、そういったものが出てくるかもしれませんけど、ね、さらに血液とかはね、 違いますよね。それはいろいろのね、えー、行為な、いろいろのものになってしまいますので、なので一般予見作業、今のところは尿のものになりますので、はい、えー、D は誤り。ということで、えー、答えは1番が正解でした。はい、皆さん大丈夫だったでしょうかはい、ということで、えー、まだ第3章続きますので、皆さんね、しっかりと頑張っていきましょう。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、えー、LINE アートなどに登録していただきますと、試験情報、あとは質問などお受けしたいと思いますので、ぜひご利用いただけ れば と, 思いますということで皆さん本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。